えー、爽やかな質疑の後にお耳を動かして大変恐縮ですけれども私、区長、教育長に大きく三点質問させていただきますまず一点目、小中学校や区有施設におけるマスク着用等について、えー、東京都医師会は先月屋外でのマスク着用見直しを提言しました国も夏場は熱中症のあら、ちょっと待ってください固っちすみません、えー、とこっちですね、えっ、ー、と国も 夏場は熱中症のリスクもあり、ソーシャルディスタンスを保てる屋外ではマスクを外すよう求めています、岸田総理も公共交通機関や室内でも2メートル程度離れ、会話をほとんど行わない場合は、マスクをする必要がないと説明されております、この表は国が作っている図ですけれども、屋内では基本的にマスクは屋外ですね。 屋内でも会話をほとんど行わないこの左下の部分ですけれども2メートル以上空いている場合はマスクする必要がないというふうに言っておりますここで、えー、区はホームページや区遊施設にまだにマスクを推奨しておりますけれどもいつまで続けるつもりでしょうか自分で判断ができる大人は別としてまずは学校で着用緩和の時期ではないかと思いますけれども区遊施設、えー、学校それぞれについて明確な指針を打ち出すべきではないか教育長区長にお尋ねをいたします 次に、コロナ禍の総括について、ワクチンの総括について伺います。この3年間に投じたコロナ関連支出の総額の内訳、国からの補助金、それからコロナで亡くなった区民の数、それは例年のインフルエンザの死亡者数と比較して多いのか少ないのか、また、ワクチンの副作用と接種後の死亡者数について、昨年のワクチン、 接種開始以来、亡くなったコロナ患者さんのうち、接種者数を接種からの経過日数別で伺うとともに、これらのワクチン副反応情報をワクチン接種回数別に集計、して定期的にデータ公開すべきではないかと伺います、えー、次に、えー、ワクチンの接種回数について、ワクチンを3回打ってもコロナ感染する人が多数いるということが分かっております、本当にワクチンは効果があるのか。 4回目、5回目と本当に打つ必要があるのかという疑念が高まっているということであります、えー、とこちらのグラフは浜松市が公表している資料ですけれども新型コロナウイルス感染症の陽性患者のうち無症状軽症、中等症、重症の割合を接種回数別に公開していますこのグラフ一番左の縦の棒が未接種一番右が3回目なんですけれどもいずれもあまり接種回数によって症状の差がないということがグラフを見ればお分かりいただけると思います このように、えー、区民が納得できるようワクチンの効果や副作用について区が有するデータを可能な限り公開していただきたいと思うのですが、えー、新型コロナウイルス感染症、陽性患者のうち無症状、軽症、中等症、重症の割合とそのうちのワクチン接種条件についてお伺いをいたします、えー、次に、えー、区長が記者会見で、協議の説明で議員を誹謗中傷したことについて伺います。区長は、月定例会の繰りよから、 私の質問のうち総務部長が嘘を認め謝罪したとの部分を削除するよう圧力をかけ実際その部分が繰り返理から削除されました意見が違うといえ、他人の言語を無断で削除するとは前代未聞の言動封殺であります権力者が自分に不都合な部分を削除するとはまるで北朝鮮や中国のような独裁体制を彷彿とさせるものであります しかしここは言論の自由が保障された日本でありますからそうはいりません私はひるむことなくはじめ区長の嘘偽りを追及するつもりでありますここで村部長が嘘を認め謝罪したことの事実関係について区長にお伺いいたします当時の船本村部長が私金子と複数回面談したことの報告は受けておられると思いますがその面談の中で船本村部長が嘘を認め謝罪した事実を否定されるのでしょうか また、事実関係の調査と人権侵害について、区長の記者会見で、一部の議員が区議会通りの原稿に赤を入れて、訂正に応じないと説明したことは事実に反します、私は訂正の依頼を受けておりませんし、訂正の依頼を拒んでもいません、記者会見で局の説明をしたことは明白ですけれども、人権侵害に当たるのではありませんか、これでなぜ区長が嘘の説明をしたのか、検討してみたいと思います、区長は会見録を読みますと、聞いていると伝文形式で記者に説明をしています。 つまり、区長がもし嘘をついたのではなければ区長に説明をした部下の方が嘘をついていることになります、総務部長ですね。党の議員がこの問題についてこうやって疑義を何度も唱えている以上、事実関係はしっかりと調査し説明すべきではないでしょうか。また反対に、 反対するこの削除にです、ね、反対する一部の議員にも丁寧に説明する理解を求めると区長は記者会見で説明しておりましたけれどもその後、私は何も聞いておりませんこの問題、にはその定例会でも指摘させていただきましたけどその後も何も聞いていませんがいつご説明、私にするつもりなのでしょうか人権侵害についてでもこの場で謝罪すべきではありませんかそして次に五十嵐教育長が議会で送った警告書と。 教育省としててののの資資質の欠如について伺い伺ますこちらの資料は私は五十嵐市の顧問弁護士である塩川康子弁護士を弁護士法第56条に基づき懲戒請求をしております私の YouTube 番組について全く関係ない議会に警告書を送ると紛糾させた疑いでありますところがこの弁明書によりますと塩川弁護士は 警告書をを作成しししたたたののは議長かかかららら要請を受けたからだと驚きの事実を明らかにしました私の記憶が正しければ、1番その5日、今年議長に呼ばれまして、突然、警告書が届いて困っているんだと、幹事長官に出て説明してほしいと言われました、私は素直に幹事長官に出席しましたところ、えー、各会派の幹事長さんから厳しい尋問を受けたと、こういう次第であります。もし仮にですよ 五十嵐さんの弁護士の言うとおりで最初から議長と結託して仕組んだ罠だったとすれば全く話が違うわけでありますそこで五十嵐さんに伺いますけれどもあなたの弁護士が議長と相談をし議長から放置するのは適切でないと思うから書面で説明 し, いしてほしいと要請を受けたのは本当ですか弁護士が議長に相談したのはいつのことですか個人が雇った弁護士 個人が雇って外部の人間を不正に介入させることは間違いではありませんか。法人なのになぜあなたは主人を装って弁護士を通じて警告書を送ったのか。この軽率な行為が議会に困難を招いた責任をどう考えているのか、で謝罪すべきではないか。そして弁護士に一体いくら報酬を払ったのか、その報酬金額についてあなたはどう考えているか、ここまで教育長に伺います。そして区長には、 議長と結託して議会多数派の力を借りて少数議員をいじめ差別の構図を作ったことが人権侵害に当たるのではないかと思いますがいくかがか伺います次に教育長解任に関する主権者の権利について伺います私は五十嵐さんは残念ながら教育長として不適格だと考えておりますから YouTube 該当 議会のほ法防衛でこのように訴えておりますけれども、五十嵐さんは、この政治活動について、権で侵害だと不思議な主張をしておられます、ここで五十嵐教育長に伺いますけれども、どんな権で侵害になるのか、根拠法令をおっしゃっていただきたいと思います、主権者が公務員の悲鳴を求める活動は、憲法で定められた国民固有の権利ではあると思いますけれども、教育長の解任を求める政治活動は、公務員の悲鳴とは異なるのか、権利侵害との五十嵐さんの主張は、公務員として憲法擁護のに反しているのではないか。 そして、区長に伺いますけれども、五十嵐さんが公務員としての自覚が欠けていることをどう考えておられるか、任命権者として、複部の先生からやり直させた方が良いのではありませんか、そして最後に、教育長の答弁弁弁護士が書いている疑惑について伺います。これは塩川弁護士が書いた先ほどの弁明書の一部ですけれども、ここには、区議会議員の発言の自由を最大限尊重する観点から、議会の自律的な判断に委ねたと書いてあります。 どこかで聞いたことがある奇妙な言い訳だなと思いましたが、これは2月定例会で五十嵐さんがおっしゃっている答弁とぴったり一致しておりますこれで五十嵐教育長に伺いますけれども教育長の答弁は弁護士に書いてもらっているんですか行政の答弁書を個人がを取った弁護士が書くのはおかしいのではありませんが弁護士に報酬いくら払っているんでしょうかここままで教育長に伺います。そそそしてそもそも、 弁護士を雇って議員を攻撃するような人物が教育長を務めていること自体が私は異常だと思いますけど区長はどうお考えでしょうか、五十嵐さんがこうして議会に混乱を招いていることについて、まず謝罪させるべきではないでしょうか、そしてその後、保身に満ちた五十嵐さんの行動を見ると、教育長どころか子どもの前に立つ資格すらないのではないかと思いますけれども、いかがお考えか、教育長を解任すべきではないかと私は思っていますけれども、区長のお考えを伺います以上区長長教育長の答弁をお願いいたします。 区長、えー、令和渋谷金子康之議員の一般質問に順次お答えしますはじめに区有施設等でのマスク着用についてですが5月23日に示された国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき実施してまいります次にコロナ禍において一旦総括すべきとのお尋ねですまずコロナ対策関 連, 関連支出と国の補助金についてのお尋ねですが 毎年度の歳入歳出については決算として議会提出しご認定いただいているとおりです次にワクチン接種について費用対効果の観点から総括をとのおこと尋ねです新型コロナウイルス、えー、感染が収束していない現状において総括するというのは時期早称だと考えますがワクチン接種は感染拡大防止と重症化予防のために大きな効果が期待されているものと認識しています次に新型コロナウイルスで亡くなった区民の累計人数とインフルエンザでの 死亡者数とのの 比, 比較についてのお尋ねです本年5月31日までの区で把握している新型コロナウイルス感染症の陽性者で亡くなった方の人数は31人ですまた、本区のインフルエンザでの死亡数は東京都が例年行っている人口動態統計によると平成30年から令和2年までの3カ年で合わせて9人となっており単純に比較すると新型コロナウイルスで亡くなった方の方が上回っています。 次にワクチンの副作用についてのお尋ねに一括してお答えします。新型コロナワクチン接種後にアナフィラキシー等の副作用により亡くなったという報告は受けていません。また、死亡者が新型コロナワクチンを接種していたかは把握していません。新型コロナウイルスに感染したことにより亡くなった方の調査分析は国の専門機関で全国的な規模で行われるべきであると考えており、国から公表されましたら適切に区民の皆様へ周知いたします。 次に新型コロナワクチンの4回目の追加接種についてのお尋ねに一括してお答えします新型コロナワクチンの接種に関しては厚生労働省の厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会でワクチン接種の効果などが科学的な見地から審議され了承されていますこのことから新型コロナワクチンの接種効果はあると認識しており4回目のワクチン接種は新型コロナウイルスへ感染した際の重症化予防に効果があると考えています また、ワクチン接種に関する様々なデータが厚生労働省から示されており、既にこのホームページで公開しています。次に記者会見の件ですが、本年第1回定例会で議員にお答えしたとおり、総務部長は記者会見の説明について嘘を認めたり謝罪をしていないと認識しています。また、事実関係についてですが、これまで区議会事務局から、 金子議員へ渋谷区議会代理の原稿の修正を依頼したときに修正を拒まれる拒まれることがあったと聞いていますのでその事実をお話ししたものです次に教育長に関する5点のお尋ねですがそもそも前提とする事実が私の認識とは異なっており議員が指摘するような教育長を解任する理由はありません以上私からの答弁といたします 井原教育委員会教育長私には学校におけるマスクの着用と議会に送られた文書等についてのお尋ねです。順次お答えいたしますはじめに 学校ににおけるマスクの着用についてて一括しし答えします教育委員会では国や東京都の対応方針に基づき渋谷区立園学校版感染症予防ガイドラインを適宜改めマスクの着用に関する基本的な考え方や着用が不要な場面等についても周知しています次に議会に送られた文書などについてのお尋ねです 初めに、議員からご発言のあった警告書についてのお尋ねに一貫してお答えします議員。議員のご質問は、金子議員と弁護士とのやり取りの中で、弁護士から提出された弁明書の内容に関するものと推察されますが、私は弁護士の弁明書の内容は把握しておりませんので、答弁は差し控えさせていただきます。 まず、警告書という名の文書を区議会に提出した事実はありません。令和4年第1回区議会定例会でも議員にご説明申し上げたとおり金子議員の公式 YouTube チャンネルにおいて私がいじめを隠蔽したということを真実のように述べられた上で私を刑務所に入れるべきいい加減な嘘をつくとの言動等がありました。そのことについて、 私が個人で依頼した弁護士に相談し、議会においての対応をご検討いただきたく、弁護士より、既議会構成員の言動についての文書を提出させていただいたものです。また、私が弁護士と相談したのは、表現の自由、議員活動の自由とも関わる法的な問題であることから、慎重に対応すべく相談をいたしました。前回定例会でも申し上げた通り、議員の議員活動を尊重し、 まずは議会において対応をご検討いただきたいことを趣旨とするものであり、区議会に混乱を招くことをいたしたものではありません。弁護士費用については、渋谷区の公費から支出されたものではありません。教育長としてではなく、私個人として依頼をしたものです。次に、議員が権利侵害と言われていることなどについて、 大きく2点のお尋ねですが、一括してお答えします。私の発言として、金子議員の議員活動に対して、権利侵害と主張したことはありません。また、弁護士が答弁を作成している事実はありません。以上、私からの答弁とさせていただきます。 子康井議員。 えー、大変あっさりとした答弁をいただいて、あまり納得感がほとんどないと、私もあの乏しい飲みそで一生懸命質問を考えているんですけれども、一括してこうやって、えー、さらっと流さると、非常にがっかりするところでありますけれども、再質問させていただきます。えー、と区長にですね3つ えー、教育長に、えー、2点質問させていただきますまずマスクについて、えー、区長から、まあ、国の指針、5月23日の国の指針にのっとってやっていくということなんですが、そうじゃなくて、さっき、あのー、表図を見ていただいたと思いますけれども、もっとみんなが分かりやすく、えー、メッセージをです、ね、発していただきたいと思うんですね、これ、国会なんかでも議論になっているんですけれども、どうするのかと。 まあ、あの総理はこの間国会中継見てましたで。まだマスクを外す時期じゃないというふうなことをおっしゃってるんですけれども。あの国の厚労省が出している指針としては、もう外ではマスク外していいですよというふうに言ってるんですね。うん、やっぱり同調意識が強い、えー、日本ですから、トップの方がきちんと。 マスク外そうとを言ってもいいんじゃないかと思うんですけれどもま あ, あそういったですね、えーまあ、実際社会活動も復活してきて外でいろいろなんか行きますと居酒屋さんで、まあ、皆さんお酒の召し上がって盛り上がっている方もいるけれどもあと泡飛ばしてみんな喋ってるのにどうして子どもたちは、ね、学校でマスクしてるのとか、まあ、そういった話もあるんでぜひあの区長が大好きなニューヨークパリロンドン行きますとマスクしてませんよねぜひですねマスクについてはあ渋谷も。 外そうと、これ、区長がメッセージを発していただけると、みんなも安心してマスクを外せるようになると思うんですけど、どうですか、これ1点、マスク区長、それから教育省、学校のことですね、えー、これも都からのみたいなことをおっしゃっていたけれども、そうじゃなくて、登下校についてはこれもいいんですよね、マスクしなくて、それから屋外の校庭での行事、ここのシチュエーションでは、マスクはやる、ここは必要ですということをはっきりと答弁してください。 それから2点目、えーと、船本村部長の話ですね、まあ、もうお辞めになった方の話ですけれども、えー、謝罪してないとおっしゃってたけれども、私と質問したのは、報告受けてますかということを先ほど質問させていただきました、報告、前回の定例会の質問で報告受けてないと言ってたけれども、報告その後、聞きましたか、本人から。 えー、おそらく、まあ、私と船本の部長も述べ数時間にわたって話をしましたのできっと録音とか通ってらっしゃるんじゃないかと当然、上にも報告してらっしゃると思うんだけれども、えー、報告を 受, 受, 受けていないのかもし受けているんだったらその結果多分そうじゃないと思うんだけどそれから謝罪説明ですね、まあ、謝罪はともかく、えー、丁寧に反対したて議員に説明すると記者会見で。 さんおっしゃってるんだから説明したらいいじゃないですか私と何度もすれ違ったこともあるしねえちょっと説明すればいいんだから説明してくださいよ、ね、え謝罪するしないとも書く前に説明するかしないか説明してほしいと思うんだけどこれどうか、えー、お聞きしたいと思います3点目ねそれから五十嵐教育長また不思議な答弁をされましたですねえっ、ー、と個人だからまず弁護士費用を説明しないとおっしゃったんだけれども 五十嵐さんこの、ねえー、弁護士の弁明書も自分は知らないとおっしゃっていたけどあなたがお金を払って頼んだ弁護士が、えー、区議会に警告書を出して、うん、議長からこう言われたと言っているんでしょ事実関係、これ質問すごく出してますからきちんと説明してください計画をやって私議会に呼ばれて混乱しているわけですからあなたがやったことがこうやって問題になっているんですよという指摘ですから。 ね、口調を閉ざすことなく、自分自身にやったことですから、これ、結果責任ということで、きちんと説明してください、えー、これ、教区長2点目、以上、区、え、長、ー、3点、教区長2点、答弁をお願いいたします。長、うんいい<笑>はい、長谷部区長 金子議員の再質問にお答えしますますずマスクについては先ほどお答えしたとおり国の方針に基づいて実施をしてまいります次に記者会見の件ですが報告を受けたかということ面談をした報告を受けたかということだと思いますがそういった報告は受けていますで、まあ、説明ということですけどもあの同じ質問に対して議会で何度も説明しています以上です 教育委員会教育長金子議員の再質問に2点お答えいたしますまず1点目のマスクについてです 先ほど申しましたように、渋谷区立園学校版感染症予防ガイドラインで、詳しい状況について学校に周知しております。続いて、弁明書についてです。私個人が個人の権利を守るために依頼した弁護士の活動に関するものであり、教育省の立場としての答弁では、個別の弁護士活動に関する説明を行う必要はないと認識しております。以上、私からの答弁とさせていただきます。 金子康之議員。 えー、区長、教育長にそれぞれぞ、えー 再, 再, えー、再, 再質問させていただきますあの区長まず、ねえー、船本総務部長との話、あのー、船本総務部長と私 も, 大、ね、私も上の先輩の方なので、あんまりきつい質問するのは嫌だったんだけれども、あのこの問題は非常に大事な問題だと思うので、区長が、ね、記者会見して、その会見録私、情報公開で入手しましたけれども、全くース関係と違うんですよね。でこれは あの船本総務長、最終的に非常に、まあ、長谷部さんと違って大変誠実な方でいらっしゃるので正直に最後は答えて、えー、くれました、まあ、彼、えー、録音を撮っていたと思うので私も当然撮ってますけどもあのきちんとそれ、えー、今からでもいいからもう1回聞いてねどうだったのかと、要は先ほど区長説明したとおっしゃったけど説明してません、私、説明受けてないんです議会で説明したんじゃなくて長谷部区長、記者会見に行ったのは 反対した議一部の議員には今後も丁寧に理解を求めていくってこういうふうに長谷部長おっしゃっているでしょ私一言も聞いてませんよ説明すりゃいいじゃないですか議会で説明したらそうじゃなくて私あるいはね堀切り議員とか丁寧に説明するんじゃないんですか何でしないのかそこをまず答えてくださいそれから茨城局長あのねさっき弁明書は知らないみたいなことを言ってたけどもこれあなたの弁護士が出した弁明書であることは認めるんですか いくら払ったのか、あなたがお金を払って議員活動を妨害したのは間違いない事実なんですよ、議会にあなたが出したからこういう質問をしてるんだから、逃げないで答弁してほしい、えー、それぞれ局長、区、え、長、ー、ご答弁お願いいたします。す<笑>い<笑>はい、長, 谷区長 金子議員にに再々質問にお答えしますあの一定でも答弁もしてますし、説明はしてるんですけども、まあ、あなたがなかなか理解してないというだけというふうに私は受け取ってます、はい五十嵐教育委員会教育長。 金子議員の再々質問についいてお答えいたします。先ほど申しましたように、私が弁護士に相談したのは、表現の自由、議員活動の自由とも関わる法的な問題であったことから、慎重に対応すべく相談しました議員。議員の議員活動を尊重し、まずは議会において対応をご検討いただくことを趣旨としております。したがって、対応については議会に委ねているところであります。 弁明書の内容については、私は詳細は存じておりませんが、弁護士は、私の弁護士は法に基づいてしっかりと対応していると認識しております。また、弁護士費用については、私個人の問題ですので、ここで答弁は控えさせていただきます。以上、私からの答弁とさせていただきます。 幸議員、ま あ, 改めてあの。 答弁それぞれいただきましたけれども全く納得感のない、えー、非常に満足な答弁でやっぱりコミュニケーションの大切さっていうことですよねあの私どういうわけか区長と長谷区長よくあちこちですれ違うんだけれども全く会話ない、えー、ですねやっぱり会った時にね「この間はごめんね」ってね一と言言えばそれですぐ話がこうやってね長引いちゃって「あなたの理解能力はないんでしょう」うみたいなこと言うからずっとを引くんですよ ね、間違いなく話すべき人は嘘ついて結果的に私傷ついてるんだから面で済むことだからき、ね、ちんと謝った方がいい教育者もねあんまり意地にならずにきちんと話すべきことを説明した方がいいともいましてね子供たち前に立つ教育者なんだから、ね、あなたのために思ってこの話してるんでぜひあの肝に銘じて、えー、説明責任を果たすように公務員としての自覚もきちんと持っていただくようにお願いします以上です